Shinings, you must have. I'm a little bit of a shiny skittle. I'm not a little bit of a shiny skittle. I'm not a little bit of a shiny s k i t e I'm n t a l i t t of a shiny skittle. I'm not a little b a n y s k i t t 気にしない。堂々としてればいいの。てでも背筋を伸ばすははは。はい。これは珍しい。何を？仲良しなんです。違う。あの子の付き添エランに会って話したいってうるさいの。ミオリネ。ミオリネ。変わったね。シクレッ人のために動くなんて昔のミオリネなら絶対やらなかった。行くわよ。は, は、はい。 すマーキュリーさんです。すマーキュリーですお。お母さん。うんや ガンダムなのは私がどうかしたミオリネさんあ私はミオリネさんのこと知じた。のらうっしで、ね、決めたんかよガンダムの売り方 ゲットエランさんうわ、まだ来てないよね前を見て歩け田舎者ああごごめんなさいその考え事はしててフッシャークトの決闘かえっ何でこの学園は噂話が好きだからな、はああ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 ミオリネさんとエアリアルもうすぐ戻ってくるんですああ、それではいだから任せたって言ったの出張で留守にする間はこの子たちの面倒を見られないからあんたやっといていいんですかミオリネさんの問い師の他に誰がいるのよ頼んだわよ<笑><笑><笑> おいスレッダーおー、シチュセンパイテメ、どこで道草ぶっこいてんだガンの義足運用試験忘れてんじゃねえだろうなは遅くなってすいません！惜しここに座って、義足つなげるからはい接続確認、ユニットのロック解除するぞスレッダ れ場所の許可取っスレッタ忘れた。 冗談を言って笑わせるニカさんリストまた埋まったね、えー、次は何狙ってるのあこれですですよね勾配で見つけて一目ぼれだったんですではそれなりに広くないと難しいしあのどうした決闘委員会のラウンジはどうでしょうか そっかホルダーなら使用権がある。なんだよそれった。マジ最高じゃん。<笑>可愛く映ってたっええ、えーっ。本当だよ。<笑>あ、あのエロンさん、なんか変わりました。<笑>変わったよ。君が変えたんだ。え<笑>、 いやいええ、そのそんなことないですけどけど 直接言われて、あんたしかいないって。だから。スレッタ。あ, あ, あ。ビオリネさん。何やってんのよ、あんた。帰ってたんですか。船を買ったの。定期便を使わなくていいから、早く着いたわ。あ、マリー。どうぞ。いいよ。スレッタが先だったろどうぞ。でも。どうぞ。うん、じゃあ、サンキュー。はあ 何選んだんだ一人で全部食べるんですかバーカブリッジに持ってくんだよ行かねえとミオリネの分ミオリネさんもお前も来るかあ い, いえ大丈夫ですそっかじゃあ行ってくるわ 言いたい こ, とこの体力を… スレッド、忘れた